じゃあ、麻生大臣あの、これ、調べればわかるんですね、実際のこうどれだけ、まあ、麻生大臣ももうセメント屋さんなので、そういうのはよくご存じだと思いますけれどもその、例えば契約書とか、今言った参拝マニフェストなどを取り寄せて確認すればいいので、国有財産を管理する財務省としてもです、ね、これは大臣のリーダーシップであの、私は確認、調査すべきだと思うんですけれども、 もう調査しませんって、そっけない答弁じゃなくてです、ね、ちょっ と, ちょっとあの調査した方が私、これ、本当にいいと思うので、いかがでしょうか麻生財務大臣何を調子のいいこと言ってんな。 地下埋設物については、先ほども何回も、今日午前中もね、話をしましたけれども、これは売却は相手方において適切に撤去したものだと聞いているわけですから、この土地については地下埋設物を考 慮, 考慮して評価をされた時価に、 すでに売却済みですから、したがって実際に撤去されたかどうか、これは契約上も確認を必要は、行う必要はないというように考えておると先ほど申し上げたとおりです。